キリタンです。今回はガンダムマーク2製作のパート44になります。それではご覧ください。今回は胸部中央パーツの筋彫りからです。それではどんどんやっていきます。 ここには長方形モールドを作っていきます正面にあるこの長方形モールドは埋めてしまおうと思います 一通りスジ彫りが終わったので、丸モールドの穴を開けていきます。穴を開けたので、マリを取っていきます。 それでは、プラチップを貼っていきます。固まったので、高さを整えてこのジモールドを作っていきます。 周囲の掘り直しをしておきます。スジ彫りの針も取って、 パテで傷とヒケを処理していきます 次は、前回深めに掘った長方形モールドに入れるプラチップを切り出します。先にディティールを入れられそうにないので、 から筋彫りしていきます斜めに4本の筋彫りをしていきますこうして。 こんな感じになりました。今のパーツをやってる最中、前回作ったセンサー部分のクリアパーツがやっぱり気に食わなかったので、 新しししく作り直しました光り方にも差がありましたし正面から見て左側のパーツの発火がかなり目立ってましたからね作り直すにあたっての変更点ですが穴の径を 0.8 ミリと 0.5 ミリに変更しましたそれと奥行きも減らして 1.7 ミリ厚のものに 0.3 ミリ厚の穴を開けたやつ開けてないやつ穴を開けたやつ開けてないやつの順で重ねました 接着にはクリアレジンのみを使用して剥がれないように薄皮を残す感じで削って成形しました結果こんな感じでより想像に近い感じに出来上がりました次はこのコックピットハッチのパーツをやっていきますまずは全体にヤスリをかけていきます今回は。 こんなデザインにしていきますここはスジ彫りが通るので埋めておきます